発表時間は30分です。それでは桂川さんを拍手でお迎えください。はい。それではデータに関する堅牢性と可読性を向上させるバイランティックとパンデラの活用方法の提案という題で発表します。桂川大輝です。よろしくお願いします。はじめに自己紹介させてください。桂川大輝と申します。 Python の使用用途としては、開発、分析、研究など様々です。です。今回お話しさせていただく内容、目次はこのようになっています。まず本発表の背景として、データに関する問題を説明します。続いて、このデータに関する問題を解消するための提案をします。その提案をより多くの人に理解してもらうための前提知識として、型ヒントについて説明します。そして3つの提案をします。まず、構造で表現されるデータのスキーマを p y ダンティックで定義すること。 続いてデータフレームのスキーマをパンデラで定義すること最後にパイダンティックとパンデラを併用することを説明しますそして付録としてパイダンティックパンデラの導入前に把握検証しておくべきリスクについて説明します最後に本発表のまとめをもって示させていただきますそれでは背景のデータに関する問題について説明しますはじめに Python による開発とデータについて考えます まず Python に限らない多くの開発におけるデータについて考えます。多くの開発においてデータの管理、データの処理を実装することがあると思います。それゆえデータは開発において重要な要素であることが考えられます。続いて Python による開発におけるデータについて考えます。Python はデータに関するライブラリが豊富です。それゆえデータ分析や機械学習、つまりデータからルールやパターンを 発見することなど活用した実装もされます。以上より開発においてデータが重要な要素であり、特に Python による開発ではデータの扱いの幅が広いことが分かります。Python による開発とデータを深掘りします。例えばなんですけど、私は機械学習を使った処理を実装することが多く、それを例として挙げます。機械学習を使った処理から代表的なものを挙げるとすると、 データ収集つまりドメインに基づくデータを収集すること前処理つまり収集したデータを任意の処理に基づき学習用に変換すること学習つまり前処理済みデータを学習すること言い換えるとモデルの作成予測つまり学習済みモデルにより予測することというのが挙げられます以上よりデータから価値を生み出していますでこの例における問題について説明します まずデータ収集においてさまざまな理由により期待しないデータを収集してしまう可能性があります期待しないデータとは例えば年齢がマイナス1だったりというものを指します期待しないデータの収集を防ぐことができれば問題はないのですが防げなかった場合後の処理に影響がありますすると本来もたらす価値を見いだせない可能性がありますそして場合によっては不利益も発生します 他にも前処理において期待しない前処理を実施してしまうといった可能性もあります例えば重要な指標の計算の誤りなどが考えられます期待しない処理を防ぐことができれば問題はないんですが先ほども述べたように防げなかった場合のうちの処理に影響がありますそれゆえデータに関する処理において全てのデータが期待する内容状態とは限らないということが問題として挙げられます 問題を整理するためにデータに関する理想と現実を説明します理想はすべてのデータが期待する内容状態であることですそれに対して現実は期待しない内容状態のデータが存在することですすると理想と現実のギャップからすべてのデータが期待する内容状態とは限らないという問題が挙げられますこの問題を解消することを考えます 問題をより詳細化すると、コードにおいてデータに関する堅牢性が低いと、データに関する過読性が低いという問題があると考えました。まずはデータに関する堅牢性が低いとは何かを説明します。例えば、期待しないデータ、まあ、期待しない型の格納を許してしまうコードというのが挙げられます。例えば、このコードなんですけど、上のコードですね。 ナンバーという変数があるんですが、まあ、数, 値を数値が格納されることを期待しています。しかし文字列が格納されてしまうこともあります。他にも期待しないデータの値として値の格納を許すコードなんかもあります。下側ですね、確率を意味する変数プロバビリティがあの0から1という範囲の数値の格納を期待しています。 しかし解釈によって確率の範囲0から1じゃなくて0から100という方もいるかと思いますその場合処理では期待していない値を格納してしまうというようなこともあります以上の問題を解消するために解決したい課題は堅牢性の向上です具体的にはデータのバリレーションの実装などです続いてデータに関する過読性が低いとは何かを説明します 例えばコードからデータの使用の理解が困難であることが挙げられます先ほどの確率の例でも挙げましたがそもそもどちらが正しいのかコードから読み取ることが難しい場面もあります特に構造を表現するデータデータフレームの使用の理解はより困難です例えば下側 DF という変数があったとしますなんとなく Pandas のデータフレームかなみたいなことは推測できるんですけど その中身としてまあ列数の数だったり各列の期待する方だったり値を読み取ることができません以上の問題を解消するために解決したい課題は可読性の向上です具体的にはデータの使用の理解を可能にするコードが必要です以上より問題を解消するために解決したい課題として実装におけるデータに関する堅牢性と可読性の向上が挙げられますえ続いて課題の解消のための打ち手を考えます 中でも個人の注意や能力に依存しない実現可能性の高い方法として仕組みの導入を検討します。ここでの仕組みの例としてライブラリを挙げます。それゆえ、データに関して堅牢性と過読性の向上のためのライブラリの導入を検討します。検討の結果として本発表では3つの提案をします。1つ目の提案は構造で表現されるデータのスキーマをパイダンティックで定義することです。パイダンティックとはライブラリでして、 スキーーーマの定義に基づき構造で表現されるデデタをバリデーションします2つ目の提案はデータフレームのスキーマをパンデラで定義することです。パンデラとはライブラリでしてスキーマの定義に基づきデータフレームをバリデーションします。3つ目の提案はパイランテ t とパンデラを併用することです。以上より本発表はパイランテ t とパンデラの活用方法の提案になります。続いてそれぞれの提案について説明していきます。その前により多くの人に 提案を理解してもらう目的で前提知識として型ヒントを説明しますで。それでは前提知識として型ヒントを説明します。型ヒントとは変数、関数の引数や戻り値の定義に型のヒントを付与するような記法です。例えばこのコードの場合、ネームといった変数に文字列を代入しています。この変数がストリング型だということは暗黙的に理解できるんですけど、このように明示的に ス ト, リンストリング型だよということを示すことができますこれが型ヒントですで型ヒントはあくまでヒントとしての役割でして実行時に型のチェックはしません誤りが存在していても、まあ、動作してしまいますそこで例えばマイパイといったようなツールと組み合わせることによって性的チェックを実現しますこのように型ヒントにより行動の可速性の向上ツールと組み合わせることで堅牢性の向上も見込まれます 型ヒントの記述方法についてちょっっととさらっと説明します基本は3つの記述方法があります。1つ目は変数については直前にコロンと型を記述します。関数の引数については変数と同じで各引数の直後にコロンと型を記述します。3つ目、関数の戻り値については関数の定位中のコロンの直後、直前に矢印と型を記述します。 で先ほどはイントだったりストリングフロートといった型で例を挙げていたんですけどそれに加えて辞書やリスト型などの構造を持つ型の指定も可能です念のためお伝えすると こ, れこのコードは Python3.8 までの本法になりますまず辞書やリスト型などの要素の型の指定が可能です上側ですねまずリークトクラスをインポートしこれを型ヒントとして使いますこの時リークトクラスのキーおよびバリューの型の指定も可能です 複数の型の指定も可能ですユニオンクラスをインポートして型ヒントとして指定したい型を複数指定します値を持っていることを必須としない変数にはオプショナルといった指定も可能ですどんな値でも受け入れるよという場合は A に, ううにというような指定が可能です関数の返り値が存在しないといった指定も可能ですまた自作のクラスも型ヒントとして指定することができます 例えばサンプルクラスといったクラスを定義したとします。これに対してインスタンスを生成する際、そのインスタンスの方はサンプルクラスに な, るなりますで。これも型ヒントとして指定できます。関数の引数、解離値も同様ですで。ここまでをまとめます。型ヒントとは変数、関数の引数や関数の戻り値の定義に型のヒントを付与するといった記法です。 型ヒントは実行時の型のチェックはしません。それ以外、他のツールと組み合わせることで性的チェックを実現します。つまり、型ヒントにより、可読性と健牢性の向上が期待されます。以降、型ヒントを活かして可読性と健牢性を向上させるパイダンティックとパンデラを説明します。続いて、1つ目の提案として、構造で表現されるデータのスキーマをパイダンティックで定義することを説明します。えー、皆さんは複数の部品によって構成されるシステム。 開発しししたりしていますでしょうか多くのシステムは複数の部品によって構成されると思われます。ここでの部品というのは、モジュールだったり、クラスだったり、メソッドだったり、外部の API だったりを指します。基本、各部品が役割と責任を持ち、連携しています。これにより、各部品の入出力を把握しておけば、システムの全ての把握は不要です。入出力としては、イント、ストリングなども挙げられるんですけど、まあ、特に JSON だったり、 構造を持つものもの多く使われています構造を持つデータは情報量が多く、このようなデータのやり取りにおいて有用です。構造を持つデータに関する堅牢性が低い、過読性が低いといった問題について考えます。堅牢性が低いという観点では、入出力でやり取りする構造を持つデータに期待しないデータが格納されてしまうといった問題があります。で例えば部品 Y が部品 Z に、まあ、何らかのデータを送るよといったシチュエーションを考えます。 この時にあのネームとエイジといった値を渡してるんですけど、そのエイジ、年齢の値がマイナス1といった期待しないような値が格納された JSON を渡してしまうということがありえますで。この時に部品 Z というのは受け取るんですけど、何らかの対応が必要になります。続いて、可読性が低いという観点では、コードからデータの使用を読み取れないことが考えられます。他の部品の入力出力を入力として受け取る場面があります。 このとき入出ときでやり取りする構造を持つデータの使用がわからなければどう扱えばいいかわかりません他の部品の実装を深く細かく確認する必要が発生しますまたこのようにデータの使用の把握ができていないデータを扱う場合は期待しないデータか否かの判断が困難ですそれが期待しないデータであることに気がつかない可能性もあります このように構造を持つデータに関して言動性が低い、過読性が低いといった問題が発生します。先に挙げた問題を解消する方法として構造で表現されるデータのスキーマを p y l a n t i クで定義することを提案します。p y l a n t i クは定義したスキーマに基づき構造で表現されるデータをバリデーションするライブラリです。支障型 JSON とのシリアライズでシリアライズも可能で部品の入出力に有用です。で GitHub のスター数も 1万以上と信頼度の高いラライブラリになっていま PyPI で公開されてましてこのコマンドによりインストールすることができます構造で表現されるデータのスキーマをパイ d a n クで定義することで堅牢性と過読性の向上が期待されます堅牢性の向上についてはバリデーションによりスキーマの定義に基づくデータのみが存在する状態を実現します過読性の向上については スキーマの定義によるデータの使用の把握が可能な状態を実現します。以降、具 体, 以降具体的な PyLantik の利用方法についてお伝えします。PyLantik の利用例として、まずスキーマの定義について説明します。2つのコードを記載しています。上が PyLantik によりスキーマを定義している記述になります。PyLantik のモジュールであるベースモデルを継承した任意のクラスがスキーマの定義となります。 今回はユーザーというクラスを定義しています変数はネームとエイジの2つですまたこのスキーマの定義の際型の情報に加え有効範囲の定義などが可能です例えばこの年齢エイジは20以上の場合を受け付けるとします続いて下のコードをご覧くださいこのスキーマに対してインスタンスを生成します 辞書型の変数からインスタンスを生成するメソッドがあるのでそれを使っています。でこれにより従来辞書型や JSON を使っていたような場合このような利用により扱っているデータの定義をコードから読み取れるような状態、過、まあ、読性を傾たれるような状態を作り出すことができます。この時有効範囲外の値を含む場合、まあ、具体的には20以上の値を期待するエイジというような変数に まあ、19という値が格納されている場合、バリデーションによりエ ラ, ーはエラーが発生します。これにより堅牢性も保たれます。一部を省略しますが、バリデーションエラーの内容はこのようになっています。書いてある内容としては、エイジが20以上という定義を満たしていないよという旨です。このようにエラーの詳細の確認が可能です。続いて、Python 的によって定義したスキーマを引数とする関数について説明します。 実現するために記述する内容については大きく2つです。まずは引数のバリデーションを実行するデコレーターを付与します。もう1つは PyLantik で提示したクラスを引数として指定します。そして以下が実行になります。PyLantik のベースモデルを継承したクラスは辞書型 JSON とのデシリアライ ズ, ライズが可能です。そ, のそれゆえ関数への入力は辞書型のままで問題ないです。 こちらは定義を満たすため成功する例になっています。このとき有効範囲外の値を持つ場合、バリレーションによりエラーが発生します。入力として与えるタイミング、つまり関数 の, の序盤というか、発生します。不要な計算が実施されないので、ちょっといいかなと思います。続いて、パイランテ t i によって定義したスキーマを返り値とする関数について説明します。 この関数は内部で任意の処理をしたとして、ユーザーインスタンスを生成し、これを返り値とします。特に問題なく実行されます。この時も有効範囲外の値があれば、関数実行中にバリデーションによりエラーが発生します。つまり、この関数の返り値は期待したものであるということが担保されます。ここまで簡単な方であったり、数値の有効範囲を満たすか否かを定義し、バリデーションを実現していました。 それに加えて詳細なバリデーションの実現も可能です例えば名前の要件として、まあ、半角空白を含むということを使用として追加したいとしますこの要件を満たすバリデーションをデコレーターとメソッドにより実現できますまずメソッドを用意します、まあ、下側というかなんですけどでこれに対してあこちらはあの 前後を除いて、半角空白が含まれるかを判定し、含まれない場合にエラーを発生させるといったメソッドになっています。これに対し、バリデータというデコレーターを付与します。でここに、とネームとあるんですけど、対象となるインスタンス変数を指定します。これにより、デコレーターとメソッドによるバリデーションが実現されます。 この技術におけるメソッドを工夫すると、まあ、より詳細なというかバリデーションの実現が可能です、えー、ここまで説明したパイダンティックによりスキーマの定義に基づくデータのみが存在する状態を実現しますこの図でいう部品 Y はスキーマを定義したデータのみを出力しますそれゆえスキーマを定義したデータのみが存在していますそれに加え部品 Z もスキーマを定義したデータのみを 入力として受け付け付ます外部の API などと通信する場合でもこれだと安心です。以上より PyDantic による堅牢性の向上が期待されます。それに加え PyDantic によりスキーマの定義によるデータの使用の把握が可能な状態を実現します。こちら簡単な例なんですけど、コードからデータの使用を読み取ることができます。以上より PyDantic による可読性の向上が期待されます。 えー、1つ目の提案、構造で表現されるデータのスキーマをパイダンティックに定義するのまとめです。まず複数の部品によって構成されるシステムの開発において、各部品が役割とスキーを持ち連携していることをお伝えしました。でそこでの問題を説明しました。まずは、検討性が低いといった、期待しないデータを入力してしまうといった問題があります。で、過読性が低いとして、コードからデータの使用が読み取れないといった問題があります。この問題の解消として、 ライブラリとしてパイランティックを説明しましたこちらは定義したスキーマに基づき構造で表現されるデータをバリデーションするライブラリですこれにより堅牢性の向上としてスキーマの定義に基づくデータのみが存在する状態を実現しますまた可読性の向上としてスキーマの定義によるデータの使用の把握が可能な状態を実現します以上よりパイランティックによるデータのデータに関する堅牢性と可読性が向上されます 続いて2つ目の提案としてデータフレームのスキンをパンドラで定義することについて説明します。えー、皆さんデータフレーム使ってますでしょうか実はさまざまな種類が存在してるんですけど今回は Pandas というライブラリのものを指します。データフレームは表形式のデータの取り込みりです、加工、集計、分析に利用されるものです。機械学習などを扱う開発においても活用されていたりします。これはサイキッ欄によって、あやめの特徴と種類が格納されたデータフレームになってます。 このように表形式でデータが格納されています。データフレームに関する堅牢性が低い、可読性が低いについて考えます。堅牢性が低いという観点では、期待しないデータを格納してしまうという問題があります。例えばこちらなんですけど、あやめの情報を格納しているデータフレームなんですけど、まあ、数値を期待している列になんか文字列が入っちゃったりしています。また一番右なんですけど、0、1、2といったカテゴリカルな数値を期待しているんですが、 まあ3といったちょっと想定していない値が入っています。えー、つまり期待しないレコードが格納されてしまっています。続いて健常性が低いという観点ではコードからデータの消費を見取れないといった問題があります。例えばこれはデータフレームを扱うコードになります。このアイリスといった変数からまあやめが入っているようなデータフレームなんだなということは想像できるんですけど、まあその具体的なカラムだったり。 その値が数値なのか文字列なのかといった要件についてコードから読み取ることはできません。これではデータフレームが期待しないデータを開発者が格納してしまうといった恐れがあります。このようにデータフレームに関して、機能性が低い、可読性が低いといった問題が発生します。先に挙げた問題を解消する方法として、データフレームのスキーマをパンデラで定義することについて提案します。パンデラは定義したスキーマに基づきデータフレームをバリデーションするライブラリです。 データフレームのスキーマをパンデラで定義することで、堅牢性と過読性の向上が期待されます。パイランティックと同様になんですが、堅牢性の向上については、バリエーションによりスキーマの定義に基づくデータのみが存在する状態を実現します。過読性の向上については、スキーマの定義によるデータの使用の把握が可能な状態を実現します。以降、具体的なパンデラの利用方法についてお伝えします。えー、後にちょっと説明する理由により、 あの2種類存在する記述方法からスキーマモデルというものを説明します。それではパンテラの利用例について説明します。まずは準備としてあ i m のデータセットを準備します。サイキット欄から取得しています。で本発表によって説明を簡単にするために列名を解明していますで。先ほどのコードの実行によってこのようなデータフレームが生成されます。こちらは上から5件を表示させています。からま5つで と特徴を表す数値が4つと、あやめの種類が表現されているようなカテゴリカルな数値012が格納されています。でまた、統計情報を確認します。これによりそれぞれのカラムの最大値が分かるので、これを参考にあのスキーマの定義を行いますで。それではパンデラを使ってスキーマを定義します。パンデラのスキーマはこのように定義します。 そうですね、スキーマーモデルというものを継承した IS スキーマというクラスを定義しますで列ごとの要件を設定していきますで各特徴はフロート型の数値ですでそれに加えそれぞれあの統計情報を確認したので最小値最大値を設定しますあやめの種類を示す列には012のいずれかが入るということを設定しますでそれではこの定義したスキーマを使ってバリデーションをしてみます で先ほど定義したクラスのメソッドであるバリデートに対してデータフレームを入力として与えることでバリデーションが実現されます。で何事もないんですが、まあ、これは問題なかったということを意味しますで。次に期待しないレコードを追加したデータフレームを用意します。ここでいう期待しないレコードとしてターゲット012を期待しているんですけど3を入れてみますで。先ほどのレコードを追加したバリデーション前のデータフレーム、こちらです。3が入っています。 でこの期待しないレコードを含むデータフレームに対してバリデーションを実施します。すると、まあ、こんなエラーが発生しましたとで。エラーの内容を読んでみると、インデックスが150のレコードでエラーが発生したよといった旨が書いてあります。このようにパンデラによるデータフレームのバリデーションが実現されます。でここまで説明したパンデラによりスキーマの定義に基づくデータのみが存在する状態を実現します。以上によりパンデラによる堅能性の向上が期待されます。でそれに加え、 スキーマの定義によるデータの使用の把握が可能な状態を実現します。で簡単な例なんですけど、まあ、データの使用を読み取ることができます。以上より、可読性の向上も期待されます。で、ちょっと2つ目の提案のまとめですと。ちょっとここは飛ばします。で、続いて3つ目の提案として、パイランティクとパンデラを併用することについて説明します。ここまでデータに関する堅牢性と向上 兼労性と可読性を向上させるライブラリパイランティックとパンデラを紹介しました本発表でこの2つを挙げた理由はあのそれぞれ相性が良いこと併用することが望ましいことがです、えー、具体的にどのようなところ相性がいいのか2点お伝えしますまずはパイランティックとパンデラのレジスター記述方法についてです左がパイランティック右がパンデラによる、まあ、それぞれスキーマの定義になります このように並べてみると、まあ、似ているということが分かります類似点を示すためにインポートの部分を除いて差分を色で色を変えて目立たせてみますでこれらの差分は継承元のクラスが違うこととパンデラの場合は少しあの型が違うことです、まあ、逆にそれ以外の場所はほとんど同じですそのためあの一方を知っていればもう一方の理解は容易であることが分かります えー、パンデラの説明の際、2つある利用方法としてスキーマモデルを紹介するということを伝えました。ここで説明したようにあの、スキーマモデルを採用した理由として、パイランティックと類似した記述方法であることが理由です。従って、ぜひスキーマモデルを使ってください。で続いて、組み合わせた利用についてです。パイランティックにより定義したスキーマに従うレコードの集合となるデータフレームのスキーマをパンデラにより定義するみたいなことができます。 まあ、したがってすでにパイランティックで定義したスキーマっていうのをデータフレームにあのデータフレームで活用することができます以上の理由で相性が良いと考えていますえパイランティックとパンデルを併用することを提案しましたえこちらもうちょっと割愛させていただきますで改めてデータに関する堅牢性と可読性を向上させるための3つの提案をしました1つ目は構造で表現されるデータをのスキーマを パイランティックで定義すること3つ2つ目の提案はデータフレームの隙間をパンデラで定義すること3つ目の提案はパイランティックとパンデラを併用することですでこれら3つの提案をあのパイランティックとパンデラの導入の意思決定の参考にしていただけたらなと思いますで最後に付録としてパイランティックとパンデラの導入前に把握しておくこと検証しておくべきリスクについて説明しますでまず、まあ、それぞれ導入に伴い発生するリスクが存在します 例えば導入した後に発生する不具合だったり、開発プロセスにおけるコストだったりがあります。これらは導入する前にあの把握や検証した上で意思決定するということがあの望ましいです。したがっての リ, スクやリスクの把握や検証が必要です。でまあ、例を挙げます。まあ、まずは学習コスト、まあ、開発者の学習コストが確保できるのかといったリスクがあります。 また、処理時間、バリデーションによって増加される処理時間は許容範囲なのかということをあの確認することが大事ですで。場合によって成果物がもたらす価値にも影響があります。でライブラリの容量です。実行環境によってインストールするライブラリの容量が本当に確保できるのかみたいなところも確認が必要です。でまあ、以上のリスクも把握した上でパイ d ンティックとパンデラもたらす価値とリスクを比較して意思決定することが望ましいです。 でここまでが本発表の内容になります。で最後にちょっとまとめをで示させていただきますで。本発表におけるデータに関する問題、解消視点問題として、すべてのデータが期待する内容、状態とは限らないということを挙げました。問題の解消のために解決したい課題として、データに関する堅牢性と過読性の向上が考えられます。で3つの点をしました。構造で表現されるデータのスキーマをパンバイランティックで定義すること。 データフレームのスキーマをパンデラで定義すること、パイランティックとパンデラを併用することです。えー、皆さんもぜひデータに関する堅牢性、可読性を向上させるためにパイランティック、パンデラを活用してください。以上で発発表表を終えままます。ごごごご聴あありりががととううざざいいしした。た。 それではここからはスライドの方に上げていただいた質問に対しての質疑のコーナーになってまいります皆様スライドのルームパイコン j p アンダースコア1というところにご質問がありましたらお書き込みくださいまたすでに出ている質問に関して私もこちらを聞きたいというものがあればあのグッドボタン、いいねボタンを押してください得投票数の多い質問から取り上げたいと思います今15 もう来ておりまして皆さん誠にありがとうございます。では、えー、前ごめんなさいえっ、ー、と暫定一位のこの質問からいきたいと思います。えっ、ー、とデータクラスえっ、ー、と標準ライブラリのデータクラスだと思うんですけど、はい、データクラスでもパイダンティックと同じようなことはできると思うのですがそれぞれの違いや使い分けについてはどう思いますかというご質問です。はいあそうですねデータクラスもあの似たようなあなんていうんですかねあのまあ、こ, こんな感じのものを クラスを定義してあの構造表現できると思うんですね。ただデータクラス1つも問題というかありましてあのなんか型を例えばネームストリングだよエイジイントだよみたいな設定ができるんですけど、まあ、それぞれこの記述だけでバリデーションしてくれるわけじゃないんですよね。なのでその意図しない値も全然入っちゃいます。でただあのなんか細かかいメソッドとか しっかり書けばバリデーションができるといったものになってます。で、それに対してあのパイダンティックだとまあ、この記述だけで、少なくとも型のチェックはしてくれるんですね。で、そういう意味でデータクラスに対して、あのまあ、ちゃんとチェックしてくれるで、そのチェックもまあ、これだけでできちゃうっていうところがあのパイダンティックの、まあ、メリットだったりします。以上で大丈夫ですかね？ ありがとうございます、えー、ご質問した方であのもうちょっとこう話したいというのがあれば、えー、っとこのトークの後勝、えー、桂川さんと直接お話しできるのでその時に聞いいててみてくださいではでちょっとちなみになんですけど、はい、データクラスもなんかこんな感じで書くと思うんですねでよく見るのがあの、まあ、データクラスのデコレーターをつけてこんな感じでクラスを定義するみたいなやつなんですけど p y ラ a n t i c にそのなんかデータクラスっていう なんていうんですかね、デコレーターみたいなものがあって、あの。データクラスをインポートする分を、まあ、パイランティック由来のデータクラスにちょっと差し替えることによって。技術そのままで、あの、バリデーションしてくれるバージョンのクラスにしてくれたりするので、まあ、ぜひ、ちょっとそんなのも。使ってみてくれたらいいなと思います。ありがとうございます。今のは標準ライブラリのデータクラスインポートしている。 はい、コードがしてデコレーター使って書いてるコードがあったとして、そこをパイダンティックのデータクラスのインポートに書き換えたら、はい、クラス定義とかは変えずにそのパイダンティックでやる、えー、とバリデーションが有効にやったデータクラスになるみたいな理解であってますか、はい。おっしゃる通りです。ありがとうございます。めちゃめちゃ便利そうですね。それはあの、かすみませんなんか感想言っちゃいましたけど、ありがとうございます。<笑>じゃあ、えっ、ー、と。 一旦次の質問いきますね。あのちょっと別の角度から質問が来てまして、はいえっと、最大で10分なので、えっと、50分まで質疑やっていこうと思うんですけど、はいえっと、次の質問はこちらです、えっと。大規模データになるとデータフレームのバリデーションは時間がかかるかなと思ったのですが実際どうでしょうかまた何か工夫されていることがあれば教えてほしいです。以上でです。すはい、いそそうですね。ちょっとそこについて、あの これだということは言えないんですけどおっしゃる通りおそらく実行時間ちょっとかかっちゃうかなっていうところはまあ課題というか問題かなと思いますなのでそのまあ正直今回の発表をあの受けてまあ導入してみようかなと思われる方もいるんですけどちょっとそのあたりはあの検証した上で実施してもらいたいなと思いますちょっと自分からはこれぐらいしかちょっと言えないんですけどあの もちろんそのリスクとしては存在しています。大丈夫ですかねご回答ありがとうございます。質問には何か工夫されていることがあれば教えてほしいとありますが何かありますか、あはい、そこ に, にてああそうです、ね、ちょっと自分としてはあの何か工夫しているわけじゃないんですけど導入するか導入しないかの前にやっぱり検証というかする必要あるかなと思います。例えばリリアアルルタタイイムムの処理あのリアルタイムで何か レスポンスが欲しいような処理があったりすると思うんですけどでそのすごい、なんていうんですかね、堅牢性が高まったとしてもその、もともと出していたパフォーマンスが出せなくなっちゃって、意味なくなっちゃうよみたいなこともあるので、まあ、ちょっと昨の聞いたことは言えないですけど、初めにその辺は確認するということを心がけるみたいなぐらいしかちょっとしてないかなっていったのがちょっと現状です。 ごご回答ありがとうございます事前に、えっと、検証というか確認して、はいえー、使うかどうかを判断されるとありがとうございます、えっと、もしあの質問した方でもっと突っ込んだところを聞きたいというのがあったらあの発表後に直接お聞きになってくださいでは、えっと、まだまだたくさん質問がありまして全部で今19のうち2を消化したのでまだ17あるんですけどあと5分しかないので<笑>上位のものからいくので、えっと、これ聞きたいってやつにはぜひぜひそのいいねをお願いしますでは次のやつですが えー、っとこちらかな、えーっと、データスキーマが変更された場合は、一つ一つ直しますか、えー、広報互換性を持たせることはできますかというご質問ですあそうですね、どうなんでしょう、ちょっとそのような、あまり困るような場面がなかったので、ちょっと特になんか意見がないというか状態ですね。 そうですね。どうでしょう。なるほどです。えっ、ー、と、そうしましたら一旦次の質問に行きますかご回答ありがとうございます。えっ、ー、と次はちょっとコロコロ変わっててこれでいいのかな。えっ、ー、といきます、えー。基本的に既存のデータクラスはパイダンティックに移行すべきでしょうか。 もし移行すべきではないパターンなど気をつけるポイントなどあれば教えていただきたいですはいそうですね、個人的には基本は移行した方がいいんじゃないかなと、あのまあ、一意見ですけど、思っています。というのもデータクラスをあの使いたいモチベーションって、まあ、こういうあのクラスであってほしいなみたいな、そういうちょっとあの気持ちがあってというか、まあ、少なくともその、 まあ、そういうい自分の意思表示とかも兼ねて作ってると思うんですね。なのでその、まあ、そこをちょっと固める意味でパイラン a n t i k 使うのがいいんじゃないかなと自分は思っています。でただ、先ほどもお伝えしたんですけどやっぱりリスクの把握をした上で導入することはちょっと気をつけておいてほしいなと思います。でちょっっととと自分もななないいいことはなかかかたんんでですすけどなんかすごい小さい実行環境とかで パイダンティックを導入しようと思ってたことがあったんですけど、ちょっとライブラリの要領的にちょっと厳しいみたいなことがあったりしてたんですね。なのでその、そもそも使えないみたいなこともあるので、ちょっとあの期待したけど、ちょっとうまくいかなかったみたいなこともあったので、まあ、基本はパイダンティックに移行した方がいいと自分は思っていますが、ちょっとまずリスクの把握もしておいてくださいといったのが、ちょっと意見ですはいご回答ありがとうございます。 あと2問くらいに時間の制限上になりそうかなと思っておりましてえっと上位に上がってきたやつがあるのでそちらを聞いてみますえもしかしたらこれで最後になるかもしれません質問ですパイダンティックで定義したスキーマ定義をパンデラの型チェックに利用しようとするとデータフレームに対してはアプライで処理がかかるので大規模なデータに対してはパンデラでスキーマを定義した方が処理時間が短いです データ規模による使い分けに関してご経験ありますでしょうか、えー、ご質問は以上となりますちょっとこちらとしては貴重な意見というか、あの実例を共有してくださって、ありがとうございます<笑>そうですね、ちょっと自分も、その今の大規模なデータ、どうのこうのといったところであの、つまずいた経験がないので、なんていうんですかね、ちょっとうまく答えられないかなといった。 感じですなるほどですご回答ありがとうございますもしその質問した方いらっしゃいましたらあのこの後個別に聞いていただいてもよろしいかなと思いますでは、えっと、時間におよがるのでこれで最後にしようと思いますはいえー、っと皆さんたくさんの質問ありがとうございましたまたいいねもありがとうございます最後の質問です便利な側面がある一方で標準ライブラリではないので今回紹介したライブラリに依存したモジュールになってしまうと思ったのですが 特に組み込んだ方が良いユースケースがありますか？それとも基本的には利用した方が良いのではないかという提案でしょうか？というご質問です。あ、そうですね。もう本当におっしゃる通りです。で、ただ、あの？うん、これもあのそのプロジェクトとかで考えていただけたらなと思うんですけど、まあ、すごい利益はあると思うんですね。ただおっしゃる通り依存しちゃうので、ちょっとその依存するっていうリスク。 と、ちょっと天秤に釣り合わせて、ちょっと考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとあくまでその自分としてはこんなものがあります。よという提案とまあ導入の時はちょっとリスクも気をつけてください。というところがまあちょっと意見というかかなと思います。ご回答ありがとうございます。ちょっとですね。票が入ってきたやつがあって聞いちゃうから聞きたいってことだもんな。すいません。なんか桂川さん、あのすいません。 これで最後にしますあのもう動いてもやらないんで、えっと、パンダスのデータフレームにおいては、はい、例えば STR 型はオブジェクト型として扱われると思うんですけどパンデラで STR を指定しても大丈夫なんですか質問が抽象的ですみませんというふうに来ておりますがこちらいかがでしょうかあそうですね、あのー、ちょっと自信ないんですけど大丈夫なはずです。なんかそのあたりは そのドキュメントとかにもそういう風に書いてる感じなんですかパンデラのあそうですねあすみませんちょっと自信ないのであのちょっとすみません自分からはちょっとぼやかした感じであのちょっと後ほど見ていただけたらなと思いますドキュメントあ、はいご回答ありがとうございますあのぜひぜひ皆さんもドキュメントチェックしてアウトプットしてみてはいかがでしょうかみたいな締めとさせていただいて、はいえー、とすみませんちょっと時間超過してしまって大変恐縮なんですけれどもたくさんの質問ありがとうございますまた 丁寧に答えいただきまして誠にありがとうございましたえ。桂川さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。では、えっ、ー、とアナウンスメントがありまして、えっ、ー、と次のトークがえっ、ー、と16時からですね。16時からになります。で、えっ、ー、と桂川さんとは個別にあのご質問等できますので、えっ、ー、と。 1点注意として、壇上の方にだけ集まらないようにしていただいて、廊下ですとか、えー、とホワイエの方で、えー、直接、スピーカーの方とお話しいただいて大丈夫です。スピーカーの方も移動されますので、えーと、壇上周りに集まらないようにだけお願いいたします。また、えー、とスポンサーブースありますので、えー、よければ訪れてみてください。ご連絡としては以上になります。